こちらなんですけど、鉄くず結構前の掃除で出てきたんでこれ鉄買い取り業者のとこに持ってこうと思いますいくらになるか楽しみですはいはいえっと鉄持ってってで合計で7 0キロでしたねで鉄スクラップ22円で買い取ってもらって 合計1540円ですねで、1540円もらってきましたまあ大体片道20キロぐらいのとこなんですけど、まあ、往復40キロでまあ、ガソリン代以上はもらえたかなっていう形で貴重な1540円ですはい大事に使っていこうと思います